サファケーションピッときましたまずここでキラーの様子見るかローリーどうした心音が近いカニバルどこで VV ブイブイ鳴らしてるのかいた仲間が追われてるな マジバレたんだけど。 まって違うう<笑>んか知らんけどゲットしたぞわーありっよ出てくんなクローデットありがとうまた竹おオレだな やられたー。<笑>だ。誰か。クローゼットありがとう。 クローデットが助けに行ってくれる救助してくれたね。おお、回ってる。あっち側が回ってないとまずいから、寸止めしとこうかな。カニバルから逃げてこれたんだね。もう一人がチェイスしてくれてる。 こっち来た。ここに二人いるのはまずい。ローリーの方に行ったな。宝箱開けようかな。 黄色キットゲットおお、通電ナイスみんなどこだこれは出ても大丈夫なのかいた。 やばくないかまずいここにいたら追い出されるから、一旦ゲデートから離れようローリーここにいたのか、俺が治療するよありがとう よし助けに行こう時間もないから急がなきゃ今だこれは無理だスクローゼットごめん俺猶予持ってないんだ ナイスストライクこれ俺が逃げれないんじゃないの板まで届けー ギリギリ脱出だー